皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずゆかりでお届けしています。8月18日、今回のフェスタ・インフェルノは、ジェルジャークでした。モンスターバトルロードでは、何回か戦ったことがありますが、正直よくわからない相手です。 例えば、このゼルソルジャーを放置していいのかどうかすらよくわかっていません。でも、確か、このリミットマグマってやつは放置してはいけないんでしたよね。ここでダメージを与えないと、こんな感じで溶岩の沼が出現して、大変なことになるという記憶がありました。本番の選手土砂でこれを多発させていると、フレンドに呼ばれて、パーティーが解散になるとも聞きました。そして、これはただの徴兵の号令ですが、これより強い大号令ってやつは、絶対に阻止しないといけないんでしたよね。 大号令だけは阻止しないと仲のいいフレンドパーティーですが白い目で見られるとも聞きました。そんな感じでサポさんで倒す方法を考えながら戦っていましたが最後まで全然わかりませんでした。後でググります。というわけで本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。